んはい、ということで、今回はね、あのー、前回を引き続きに、あのー、エアーシップやっていくんですけど、えっと、今回ね、あのー、ここの、二つを選択してないので、今回ね、こいつらを、あのー、こいつらの、あれもね、エンディングみたいと思います。じゃあ、まずはグラップルガンからいこう。V って。あ, あ何これ なんかおしゃぶりあれあっ<笑>おしゃぶり一つが飛行船ごと墜落させるほどの力あったんか破壊力多めだからまあいけんじゃねえか逃げ場の問題でしたねこれはもう普通にウェイト え、待つってこと長<笑>けっ。結構気長に待てるな あ, あ、なんか鍵あるよ。お、取れた。エレベーターでも、ん あ, あ, あんま意味ないんじゃねエレベーター引っか。入りまーす。 あ、<笑><笑>そっち、お、それ、エレベーターちゃうね。ほ、はい、い, いよおおジュエール。あ、金庫抜こうあおー、ちょ、あおい。おー、待って。お前、どこでもいるやん。まあ、あえて選ぶけど。 だからもう、あれやん。ヘンリー君もちょっと、あれやからな。ちょっと、あのー、信用できなくなってる。あ。無の世界に来てしまった。なこれお菓子おい、うん、美味しそう。あおおおおおお、まさしくワンピース。 ハハハッ何で飛んできてんねん、ムレガ。えっえっああ、あ、oh, Thank you! ここで使えるってこと鍵が。本当ウィザードマジック ハックあハックでしょさすがにかっこいいよハックあなあこれレトログローブ、うん、<笑>何も起きないんですがあーはいはいはい紙になんのかこれなるほどなるほど はいはいはいはい。あなんか上から出てきたよ。<音声>え、なんかあるよなんかあるよ何あれえ、何何何にこれなんか、ああ、違うかあれかあの、ベああ何何こ れ, これええ、なんか、USB メモリーみたいなの落ちてる。これいっちゃうこれ何あ。 ああーーそういう経緯でしたがなあこのチップああなるほどね小型にするってこと あ, あやばい見つかった見つかったやばい援軍来えよ 助けて。はは<笑><笑>やばいやばいやばい。あの頭でっかって絶対死んだやん。おお、米粒あこれ完全マリオ。おお、あ これはふざけてるからさすがにおおあ意外といけるやんあお何おな何おおにかっけっおおおええすげえどうしたヘンディ君えな何めっちゃかっこいいけどあ あ、あやばいよあやばいやばいやばいあいおい戦いだ戦争。いなに。おいおいお なんかの DVD? これなんやカット。あ。あ、レーザーカットか。これであ。ええー、えーえー、あ。なにこれプロトタイプおお、なになになにあれ、新時代の核兵器かなんか。 おお、何、すげえ、かっけえな。はい、すんげえ、ロボ連れてきてんや。おや、ウィスタッタ。あ、それはええてるわ。お、え、あれ、あれ、中身人間なんだ。<笑>ここでする。こんな時勢の時に、あいつしょ、あのー、トイレしてる暇あんのか。ン ごいおいおおえまじおいやったねやったぜルビーお持ち帰りじゃじゃあ最後にステッキーハンドいっちゃいますかおお あえっ何これこ れ, これあれじゃないあのー、魔法じゃないおいあっ寝くそあ引っ掛けるってことかおお耳あるやつ一匹おんぞおえはいっ え、いい早い早い早い早 い, いあ<笑>あははああ